ゃ言えばやろうかやる前か金銭的な問題編集する時間とかも含めてめちゃくちゃ考えたんですけどもやっぱりね鬼滅で人生を少し変えられた男として聞かずにスルーすることありえないという判断になりまして今回聞かせていただきたいと思います1回680円なんで3400円を投資します間違ってもクリアファイル2個3個ゲットすんなよ俺頼むぞそこだけはそこだけは何だっても試してくれカメロケイ 音オッケーやしオッケーよーしさどうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。本日はですね、鬼滅の刃一番口、折れぬ心と刃で進めというわけで早速ラインナップ見ていきたいと思います。注目している二つ。2章、つゆりかなおフィギュア。はい、こちら。こんなね。 してるフィギュア監督なんですけども『鬼滅の刃』の全身フィギュアね前回の『冷麺刃』を持ての煉獄京次郎とかまど炭治郎えこの2体しか持っておりませんすいません嘘をつきましたつゆりかなおのチョコのセと根豆子のチョコのせですちなみにこのねず子300円でゲットできましたえそしてですね下に下がっていきますと。 はい、こちら。キュンキャラ、ラワーコースター、全15種類。監督なんですけども、こういったそのアルミグッズを買う際に、2つのポイントで手に入れてます。まずは、飾れるところ。常にね、フィギュアケースとかに置いて、こうやって見れる状態にするところ。あとは、実用的なところ。例えばですね、前回の黎明にやれば持っては、 こちら、クリアボトルなんですけども、え冷蔵庫に保存して飲む時に、こう、ごくごく飲む。かなりこちら使っております。というわけで、実用的なラバーコースターと、存在感があるフィギュア。この2点を狙っていきたいと思います。まあ、その他にも、今回は、炭治郎復刻版と、ギ勇さんと、忍さんいます。そして、なんとですね、チョコノッコぬいぐるみというものが、ネズコ全一、監督の推しの、イノスケ。これもね、ゲットしていきたいなと思いますね。今回で言うと、まあ、外れになるのかな。チョコノッコチャーム。なんでチャームつけたなんて言うね。そうそ う, そう。 やったチョココノッッゲトできました鬼滅の刃ではないのですが五等分の花嫁の本当にちょこっと乗せてこの質感とかがねまあまあいいんですよこれ飾りやすいところがねめちゃくちゃいいですまああと相性のクリアファイルクリアファイルに680円は高いでしょうここは何としても避けたい間違っても3つ4つクリアファイル出したらもうアウト前回のですね監督動画もですねこちら3部作となっております全10店舗のローソンに行きましてそれぞれぞ だけね引いて、引いて、引いて、で、当てたかったんですけども、まあ、それをね、まあ、今回は、1店舗の最大で1人が弾ける数の5回をですね、そこで使います。こちら発売は9月25日土曜日、もう本日ですね、今、えー、もう深夜の1時になっておりまして、もう早く寝てね、えー、っ朝早く起きたいんですけども、まあ、7時半ぐらいにね、ちょっと行って、えー、5回弾いていきたいと思います。で、ちなみにその後にすぐに仕事があるので、寝坊はアウトです。寝坊しないように、時間配分も気をつけながらやっていきたいと思います。とりあえず、間違っても、 クリアファイル2個3個ゲットすんなよ俺頼むぞそこだけはそこだけは何としても指示してくれ、うん、よし金ヲ大使のフィギュアをゲットして帰ってまいりたいと思いますではおやすみなさいじゃこれ5回で5回で。 説明しよう前回は1店舗1回なので数を数える必要がなかったが今回は5回ということで事前に他の YouTuber さんの動画で予習枚数チェックを待っていた監督であったんいます、ね。 ゆっくりして。大丈夫です。間違っても、クリアファイル二個三個ゲットすんなよ、俺。頼むぞ、そこだけは。 はいというわけでえクリアファイルが3つとラバーコースターが2つというですねまあこれはいいにしろ爆死ですねありがとうございますクリアファイルちょっと紹介していきたいと思います2枚セットなんですよねまず1つ目がこちらですねはいはい劇場版のやつですねえこれは嬉しいね柱9人本当はねもう1個ねこれが欲しかったんですけどもえなかったです 最近、ねずこ上がってんですよね、監督の中で。裏はこんな感じです。これはデザイン的にちょっと可愛いんですが、そんなね、濃い柄じゃないので、よーく見たらねずこ。で、ラストは同じくさっきのねずこと同じバージョンの炭治郎と、えー、監督のですね、推しであるルイえー、ルイの過去エピソードがね、すごい好きなんですよね。というわけで、爆死ですね。いやまさか3枚取っちゃうと思いませんでした。 ちなみに今回のですね、一番口なんですが、YouTuber には当たりと思われるクローズドパッケージはですね、この J 賞のみなんですよね。あとはもうですね、商品を選べるタイプで。というわけで、えこちらの2点開けていきたいと思います。基本的に外れはないですね、今回は。鬼はいないので、まあ、赤座はいるけども、まあ、赤座はありでしょう。えー、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、棚田大使、義勇さん、忍さん、煉獄兄貴。やっぱり名前忘れた。今度始まるのに、えっ、ー、と、 え、名前なんだっけやべ。トキトーク。みつりちゃん。やべえ。最近、鬼滅の刃見てないから、おばない。さネみ。えっ、ー、と、行明さん。赤座。あれなんだっけ名前。うーんと。天元さん。天元さん。はい。というわけでですね、今回、爆死なんですけども、まあ、ここでね、対応してある、井之助と、金尾大使。あとは、ま、煉獄オッ OK でしょう。まあ、あと、このラバーコースターね、大きさどれくらいなのかなっていうところがちょっと気になるところですね。はい。1個目開げていきたいと思います。デ デンデン、はい行きます321はいどおばないいいねおでかい結構でかい出ましたはいあーなるほどち ょ, ちょっと盛り上がってる感じですねあちなみに今これ ZVE10 を使ってるんですけども顔からのピントフォーカスがめちゃくちゃ早いと思います顔からのピントフォーカス商品レビューモードで撮っておりますどうでしょうか監督が持ってるこちらなんですグラスのサイズ はい。二、まあ、結構、サイズ感は合うので、小さすぎなくてよかったです。そば、え、前回のこちらも、おーぴったり。え、もう一個開けていきたいと思います。まあね、おばないでたら、みついちゃん、出したいと思います。では、行きましょう。映画の呼吸、無力。行きましょう。三。でこれ開けてるやつだ、ね。カラカラなやつだ、出してる。いきます。デん、デん、デん。デん、デん、でん。 おー天元さん、いいよ次の鬼滅の刃で超メインでスポットが当たる。ありがとうございますいいねー。いいよ。はい。ちょっと無駄にやっちゃうね。はい。はい。というわけで、天元。いや、楽しみだなもう、公開いつ ななかなか今のね、劇場 ま, んまではそこまでスポットが当たらない2人が出てくれました。熱いんですよね。まぁ、あ、ちょっと語ったら長くなんで語れませんけども。はい、というわけでですね、鬼滅の刃、えー、タイトルが、えーと、タイトルが、折れぬ心、折れぬ心と、折れぬ心、走れ。もう 前回はですね、まあ、最終的に出なかったんですけども、ペイペイフィーバーかな ?8000 円ぐらいでですね、煉獄さんと炭治郎をゲットしたんですけども、今回はね、ちょっと迷うな。うん。まあ、見て、これ見て。フィギュアとキューポスの組み合わせがね、今最近めちゃくちゃ今監督来てるんですよ。動きがある、義勇さん欲しいな。義勇さんのキューポスも確かあったんで、義勇さん今いくら義勇フィギュア。4500円。煉獄さんよりかは安いけど、あ、3750円ある。 千0 0 0円かとあと、カナオ大使は ?4299 円。まあ4000円ちょいだね。ああ、でも今の4000円はでかいよ。優先的に、まあエフェクトがある技術さんを一回言えたいなと思います。というわけで、今回もですね、フィギュア自引きならず。うーん。 難しいのがやっぱり5回かタイムリープして次回のですね、決め手のエヴ10月にもですね、なんと一番国あるという情報を聞きましたので、もし開催されるのであればやっていきたいなと思います。そしてあと監督大好きな披露崖、これも絶対にやっていきたいと思います。というわけで一番記事動画もですね、こういった形で何度か今後もやっていきたいと思いますので、興味がある方はチャンネル登録をして次の更新お楽しみください。じっくりやっていきたいと思いますので、ご期待ください。というわけでまた次の動画で会いましょう。出ます。はい、では行きましょう。 はい、こちらに、えっ、ー、と、まあ、あ、でも、ちょうどに、ね、グラス、はい。いいね、いいよ。はい、ちょっと無駄にやっちゃうね。はい、はい、はい、はい、はい、はい、というわけで、天元、え、天元さん。